ププププププププププププププ さっきおじさんはいつかテーマパークを作るそれもテレビゲームを題材にしたやつだお前も思うだろうテレビゲームの中のヒーローやヒロインに会ってみたいあんなところに行ってみたいってさまもなく金浜駅金浜駅 you ようこそ金戸ブロッサムランドにお越しくださいましたこのテーマパークをプロデュースしましたゲームクリエイターの稲船でございます<笑>さて、当ブロッサムランドですが 何かして仕込み <タッ>私が来ないで一番大事なものそれはお金そして一番許せないものそれは無駄時間というわけでこの無駄金を秘密のごとく使った無駄一つこの金のブローサムな略して金のブランドまたやしたいと思いまーす おっお出ましみたいだなやっとまったく待ちくたびれたよしかし声はそれでも姿が見えませんね一体どこからあそこだ あの像の裏から声が聞こえる。 自由奔放な方ですね。 雑談タイムって言われてもさまあ魔王への旅を共にするとなりゃ名前が必要になるのは確かだな素性を明かすことは他人を信用する道につながるまずは俺から名乗るとしよう俺は指導すばる警部補だ警部補当然だこの通り警察手帳もある へすごい本物初めて見たよ非番でその格好はねえわな。ああ。オープニングイベントの警備を指揮していた。おいおい、それじゃあ何がこんな状況を招いた元凶が勇者様の一味なのかよ。うん、まあまあ。 ここで私たちが争っても何も始まりません。落ち着いていきましょう。私は浦部君マロと申します。職業はご覧の通り占い師です。ではお次はあなたですね。目押しコータ太、無職。 うわ暗次は僕の番だけど僕は名乗らなくてもわかるよねテレビで見たことあるでしょいや申し訳ありません私も世俗には少々疎くてテレビに興味がない ああ見たような気はするんだが悪いなこの先必要ないと判断した知識は頭嘘でしょ人にもうショック少年時代ジュニア知らないの一応今日のイベントにもゲストで招かれてた芸能人なんだけど やっぱりおじさん世代には知名度が低いんだなもっと頑張ろうとというわけで若さとは改めてよろしくよし俺はみたらし流星職業はホストだな あ, あ銀座のユリシーズって店でナンバーワンを張ってる姉ちゃんも俺の店に来れば いつでも最高の夢を見せてやる。刑事に占い師無職アイドルと来てホストまでいるのか？なんとな見事にバラバラな面々だな。おい。そういうあんたは何者なんだよ。人に名乗らせておきながら、自分はだんまりって。ああ失礼。 確かに情報はギブアンドテイクが基本だな。俺は調べアユムフリーのライターだ。ここにはオープニングイベントの取材できていたんだが。まあ、ご覧の有様だ。さて、最後はあなたですね。こんな得体の知れないゲームに自ら参加したもの好きか。 予想はしてたが本当に高校生かよなんていうか若いな信じられないよ僕だったら速攻で逃げるっていうか正直今も帰りたい気持ちでいっぱい帰っ て, ていいのなら僕も。 つうかワルドグーの野郎はどうしたんだよこの像を蹴飛ばしはまた出てくるかおいあれを魚でするような行動は慎め人質の安否が不明なうちはむやみに動くな<笑>さすが刑事様は言うことが違うなてめえよりも他人の心配か人命を優先するのは当然のことだ警察官としても 人として確かに人質の方たちのことは気になりますね。そうだ、私の推奨で占ってみますか悪いが、俺は非科学的なものは信じる。そうですか、それは残念。はあ、早く帰りたい。座りたい。 いいだろうまあまあみたらしさ状況が状況ですし今は彼の言うとおりにとりあえず従った方がいいんじゃないここでボーっとしてても進まなそうだしさ。 まずはタワーの中に入ろう情報は足で稼げる 腰掛けけがっててふざんなおい聞こえるぞ人質の身に何かあったらどうするくっ<笑><笑>検査の結構ですがまずはこのゲーム7つのルールを説明させてください階段の下に何やら怪しげなものが置かれておりますね青い布がかけられておます ルールを説明する、えー、皆様には一日一つ命をかけてアトラクションに挑んでもらいますさてそれでまず一つ目のルールゲームのタイムリミットは7時間ですはそして二つ目のルールはこ度は私に決して手を出さないこと当然私の配下でもありあの子に手を出すのもいいです 次の ル, ールはッつ目の ル, ールは、当たり前のことですが、に巻き込まれても、自己責任だということ。せこいな。よつ目はゲームのクリアに失敗すると、おたクションはードのようで、ばか。そして、ウつ目のルールは、たりムとの連絡は禁止いたします絶対禁止 連絡禁止どううしようスケジュールに穴が開いでもそはごてす 《感情に流されるままに行動するのは愚かな人間のすることだ》うっせえ俺はあいつのこと一発殴ってやんねえと気が済まねえんだそうですよルールにはワルドーに手を出すなとありました破れば人質の身が危うくなります師匠 がアウトしました。 なんてことだ檻の上に鉄柱が抵抗できない相手に向かってなんて卑怯な危ないところですかね あなた方今、何つもルールを守った上で、アトラクションのクリアを目指してもらいます。アトラクションの前合には、何が仕掛けられていますので、皆さんに力を合わせてそれを解いて進んでください。クリアできなかったらアトラクションは爆破。みんなを見てみましたが、アトラクションの爆破と同時に、あなた方もに、ちゃいますので、お気をつけてください。えっ、ええ なんだってあもうなんなんだよ。 どうして僕がこんなゲームに参加しなくちゃなんないんだよ 今日のゲームの舞台は RPG ワールドとなります。さあ、皆さんどットと移動してくださいね。<笑> 一つだけ明確なのはこれから行われんなことさっきあの豚が言っただろう。い, いまあ確かにそうだが今は状況を整理する必要があるそれにこのランドの詳しい情報が必要だち武士道ファンタジーセブン。 なんだ、お前、やけに詳しいじゃないか別に、たまたまだたまたまお前が詳しいのも、奴と同じくたまたまなのか関係者それではもしや、先ほどの檻の中にいらしたのではなるほど それでガテンが言った身内を救うためにお前は女だてらにこんな危険なことに首を突っ込んだのかそれは今日中お察しいたしますまあとにかく今俺たちはその 武士道なんとかというアトラクションに向かっている。武士道ファンタジー七は妖怪のあるし。ぬらりひょに支配された江戸の国を取り戻すために。ぬらりひょんが君臨する大江戸城を目指して武士が仲間と共に旅をする R. P. G.。ほう。お前さんやけに詳しいな。元になったゲームを知ってるのか。あゲーム好きなんだ。今日だって。 会場で限定の D. L. C. が配布されるって言うから来た。あ。D. L. C.。な。ダウンロードコンテンツのことだよ。うん。とにかく。これで元ネタの内容は大体つかめだ。問題は。 それが一体どんなアトラクションになってるかだなワールドブーのことです考えもつかないような罠を仕掛けているに違いありませんねだろうなあとは実際にこの目で確かめるしかないようだな ワルドブーの像おそらくあのモニターを通じてまた奴が何か言ってくるだろうそうでしょうね、うん、もうやだよ帰りたいよう<音楽> おもうかると思いますがお若さとはお前の気持ちも分かるがここはもう進むしかない。 彼女も気丈に振る舞っているじゃないか確かにそうだなそんなにビビってるやつを連れてっても足でまといなだけだろ俺も同感だそんな人間がいるとそれにこれから先のことを考えたら戦力は温存しておくのが上等考えたくはない 万が一このアトラクションを失敗したら誰が人質を助けるそうとなると全員でアトラクションに入るってのもバカバカしいぜ一つのアトラクションごとに一人か二人でいいだろじゃじゃあ僕はここでは全よ 全員で行くぞ<笑>分かったよそれでは黒子に従ってきょうださいとつぶつだ何となくだけどなんだこいつらしゃべれないのか そんなことはどうでもいい。行くぞ。おい、ここはどんなアトラクションなんだ、うん、さっぱりわからんな。ここに来るまでにも何人か見かけたんだ。おいみんな。 時計を持っているやつは制限時間にああみんなも気をつけてくれここを進むようですね。 これは大層の部屋ですねどうしよう。 本当に閉じ込められちゃったよおいお前勝手な行動は進めまおいおいチンタラやってたらどんどん時間が過ぎるだけだぜ。 そのが宿命に目覚め魔性のあやかしヌエを撃つべし撃てざればヌエの毒に徹しすべしうん。Hmm. 何かのヒントかヌエか多分あの像のことだヌエは確か日本に伝わる伝説の生き物です なんでそんな像がここに置かれてんだみんなそいつから離れようこれってもしかして毒ガスなんじゃないああおそらく有毒 なるほど。これがヌエの毒ってわけか。打てざればヌエの毒にて死すべし。とりあえず、下手に動かない方がいい。煙の逃げ場がないからな。動けば動くほど、ガスが広がる速度を早める可能性がある。どうしようこのままだ死んじゃうよ叫ぶな空気を乱すんじゃない それこそ四季が早まるだけだ、はい、ああそうだそれまでに謎を解くぞいちいちビビりやがって貴重な酸素が減るだろうがなんでなんでみんなそんなに落ち着いてられるんだよ おいそんなことするか誰か外にいるんだろう開けろ開けろよおいてめえ人の話聞いてんのか空気がなくなるっつってんだろあそうだ 絶対に大丈夫だ<笑>ほら見てくださいガスの吹き出る速度は意外と緩やかですのでまだ時間はあります<笑> 物が宿命に目覚め、魔性のあやかし縫えを撃つべし。撃撃てざれば以下の言葉の意味はそのままですから、私たちはまず物が宿命に目覚めの意味を考えるべきでしょうか。ひとまず周囲を調べて情報を集めるべきだろうな。しん、面倒くせー。 がなんんで君が決めているんだそれにどうしてこういう組み合わせいや何でもいいだろうあんなもんはこの人型のシルエットは何だろう見たところ格闘技か何かの表示かと思えるわ。 ののカードの下にあ、本当だえっと物資格闘家呪術師うん特に格闘技にこだわっているというわけではないのかこれもしかして RPG とかに出てくるそうだ 光ってるのはああ内容をざ武士道ファンタジーセブンは武士である主人公が旅をする中でさまざまな者たちと出会い最終的に七人パーティーになるんだおそらく七人のでもその七人の勇者の中で格闘家のキャラだけが光ってる意味を ひとまず一旦ゾウを調べていたチームと合流して情報を整理しようパネルとゾウこの二つの要素が一体どう絡んでいるのかそして イチカかシ か, ばしかボタンを押してみるべきじゃねえかおいよせ<音声><音声>お今度は呪術師のカードが光か やってみるもんだビクビクするんじゃねえ<笑>これ以上無闇に触るなるっせ俺に指図すんじゃねえよミタラシリュお前<音声> な, なんだよこの音 呪術師のカードの色が赤になっていますなんだとそれにヌエの口から出てくるガスの量が増えたお、うん、<笑>貴様状況が分かっているのか行動の一つ一つに俺たち全員の命がかかっているんだぞ悪かったってでもよ 俺が思い切ってボタンを押したおかげでボタンに何かの法則があることが分かったじゃないかそれはそうだなしかし万が一のことを考えてもう少し話し合ってから今の流れを見ていてああ武士道ファンタジー7ではヌエは中盤の山場のボスで確か倒し方が特殊なんだ特殊ヌエの弱点は何や ただ弓矢で攻撃するためには一定の手順が必要まず格闘家の必殺技を足にぶち込むそしてヌエの足を止め次に術師が尻尾の蛇を眠らせて攻撃無効化の魔法を遮断する最後にようやくカリウドが弓で攻撃してヌエを倒すそうかそれで最初に格闘家のカードが点灯してたんだ でたまたまみたらしさんが足のボタンを押して今度は呪術師のかなるほどそして次に謝って腹のボタンまさかそれじゃあそうそう尻尾だったな情報ってのは正確さが命その場その場の出来事を正しく覚えておくのも大事なことだ お嬢ちゃん、なかなかみそれでは今度は赤くなっていた呪術師のカードよかったあった。 よしおいみょごめんはあ、はあ当てずっぽ弓の攻撃確か平家物語によればぬえは源頼政が先祖である源頼光から受け継いだ弓で退治した ゲとするとその時に矢で貫いたのは源のよりまさぬえたいじの図やしんそうだたなるほどそれではわっ、ま、何なぜだ 要件は全て満たしているはずなのにそれとも何か間違っているのか そうかゲームでの攻略方法に気を取られてアナウンスのことが抜けてしまっていたなよく気づきましたね小野が宿命に目覚めとは自分の宿命にあの職業を示すかあいつが怪しいあのさなんだ元のゲーム あ, あ だからカードも7枚あるんだよね今ここにいるのもちょうど7人なんだけど<笑>もしかしたらこのカードはなるほど小野が宿命に目指ははなるほどなしっかしよなんで俺が格闘家でそいつが呪術師なんだよ<笑><笑>イメージではないでしょうか 実際の職業というよりまあ漠然とした我々の人物<音楽>俺はお前俺いやまあほらそれっ に溜しかし、いや、おそらく今後も、まだ第一ステージだぜ。こんなもん、序の口だろこのテーマパークのアトラクションはすべて、こういった形で、致死性のあるものにすり替えられているはずだ。 ややれやれ危険に巻き真珠の間クリア報酬アイテムを入手しました報酬アイテム巻物が入る残りの謎は ああ残りは5時間とっとと先に進んだ方が良さそうああもう生きた心地がしない帰りたいなんか。 使っているカードは<笑><笑><笑>やだあっべねえ一瞬反応が遅れてたら串刺しになるところだとだなしかもこの矢普通に比べて相当太いおそらくボーガンの矢だな まったく一人で死ぬのは勝手だができれば不用意な真似は遠慮してくれないかな も, もしかして壁にある妖怪の口おそらくそうだろう妖怪の顔の前を通ろうとする怨念渦巻く海洋緑に進むべからず あやかしの歌に耳を傾けよち今頃みだりに進むべからずな今度はあやかしの歌に耳を傾けまずは一つずつつうてもよし何にしても。 本当だその証拠に大丈夫だやはり<笑>こういうしか心配しなさんなしかし妖怪の顔は左右に結ぶそのようだ 間違っても誰も攻めやしねえよそれはどうだかわかんないけどたしかたぐ。タグ かに聞こえた気がしたんだ。あやかし な, なるほどつまりはかもしれないけど。とはいえ、このままよし、それじゃあもう一度だ。わかった。その音を聞き、わかった。お前は 今なるほど若さが気づああさて次は な, なるほどそれはえ俺もお前だと思うぜ若さ雅楽師ってのは歌や踊りって意味じゃアイドルに通じるものがある 分かったよどうやらはたった5秒の間に左右のランダムな位置にあるセンサーに的確ひとまずあのカードの忍者ってのが誰に当たるのまあ普通に。 行くよ。要はリズムゲーさ。判断力と反射神経にある。そうですよ。さっきの毒ガスの時とは違って。闇を照らす光により。あや。闇を照らす光。全。 成功。どうやら安心していい。これが闇を照らす光によりあやかしは浄化されるってことか。やれやれ。 なんだよお前あるじゃんい た, た叩く助かったぜああ助かりましたありがとういや残るなはあ君 地図によるとこの上り階段の先に残りはゆ 4… ああ平気だタグ世話焼せはやかすんなよなほら肩貸すから行くぞえさっさとしろよ 普段は家の中でゲームばっかやってんだろ男ならもちっと体を鍛えとけっておお、お前ちゃんと食ってんのか遅すぎんだろ 大丈夫ですかずっと命がかかっている極限の状況です緊張による疲れが外たまっ<音声>いえ遠慮しないでください無理せずゆっくり登りましょう時間は十分残っていますから やれやれ。<笑>疲れた、うんああ。こんくらいでへばるなんて。<笑>お疲れ様です おいあいつの挑発に乗るなんなことやっヤッコさん俺だろう の動揺を誘っているんだろう。お前のようにイライラするのを狙っているんだ。ち、狙われなくたってこんなところにぶち込まれてずっとイライラしてるってんだよ。だよ。ともかくやっ子さんの言葉で焦る必要はないさ。もうちょっと休んでから先に進もうぜ。目押しもまだ辛そうだ。 全部済んだらただじゃお金よしゃ気を引き締めていくぜ と掴みどころのない妖怪ってことらしいうん西洋式の甲冑に手には剣かこれは武士道、うん、美しいはぁ何言っちゃってんのお前こいつが美しいだ惚れ惚れするような造形じゃないかこの滑らかなボォルム で聖なる印を手に入れあやかしの王を打ち倒せ勝利の光が道を指し示す今度はみことりあえずまずは慎重に部屋を調べよう情報を仕入れてから言葉の意味を考えるんだおい稲船先また別れて調査をしようあお、どうでもいいから だろうなそして聖なる印日本の妖怪のくせにかっ、ええ、騎士への侮辱だゲームとは言え悪の親玉が騎士だと こ, の穴これはあとヌエの像と比較してなんだがこの彫像台座と本体の材質が明らかに異なっているように見える言われてみればヌエの像は とりあえずの情報は出そろったか次はアナウンスの言葉を情報と照らし合わせていくか巫女の祈りにて聖なる印を手に入れあやかしの王を打ち倒せ勝利の光が道を指しまず巫女の祈りにて聖なる印を手に入れとは巫女があイナフネ は そ, うだろうこ中でそれにカードで示されていないのは君と調べさんの二人だけだよね。調べさんが見こなもう少しきちんとなんだと はぁ、あ、ちょっと待て俺がミコどっちかっていえば武士だろう<笑>マジかよこのい や, はや人は見かけんでもくそみんなしてバカにしやがってっていうかどうしてお嬢ちゃんが武士なんだおかしいだろう そもそも稲船お前はこのゲームに自ら立候補して参加したつまりお前に割り当てられなるほど あ, あいやいや待て待て待て落ち着け単なる推測に過ぎないだが普通に考えればゲームの設定に俺たちくそワールド号のやつ適当な仕事しやがって 本来参加するはずだったやつの頭には、ちょんまげでもついてんのかま、ひとまず何でもいいじゃん。うまくいったんだしよ。だね。あここ見てよ中に何かあるぞ。どれどれ。見たいだな。 三つ葉そうかもしれないこれはしん村むらわ、はあ、なんだかかっこいいじゃねえかせいなるしアイテムを入あっそいつはほらななるほどあやかしの王 っきっとはライトが勝利の光が道を指ししよし武士ね。 体が動いちゃうとにかく止血死大した傷じゃねえ結構な出血量だぞアナトルだ少し痛むがありがとうよくそ最後の<笑>誰のミスとかそういうんじゃねえよ別にそういうわけじゃないが ひとまず簡単な処置はしておいたどうして私でも引き戸はあと二つだよね。 一度 そうだなそいつをすっかり見落としてくそ自分で傷そうとなれば無闇に触るんじゃない女のくせに危険に首をつかむな <笑>確かその本当にすまない民間人を守るべきケージという立場でありながら。 みんなを危険から守れなかったそんな自分にイライラしていたのかもしれないお前は真面目すぎんだよだいだいこんな、ま、お前のことは正直イケかねえがこれでもた<笑>まっ部ーだどっちも同じようなもんだまったく さあ仕切り直したぜあらねえゾウに触れるのよし確かに今度は危険がないとも限らんからな。 か武士がノラリヒョンを倒したんだなるほど手順が間違っていってつうことは左側の引き戸をさせいこう見て お前さんの怪我も気になるそいつの意味を調べるの 一つ提案があるこのゲームとやらを7日間全てクリアできたら俺たちに1つ報酬をもらえないか確かにこれがゲームだって言うならクリアしたのに報酬もクリアボーナスもないなんてのはありえない。 お前の目的は全くわからないが、これだけは約束してもらう。人質を全員無事に返してもらおう。 筋肉だるまだとってる、ね、なんだと俺がハゲるバッ 意見膜お嬢ちゃんやるな。 っって言って言たなまあ何でもいいぜ彼はきっとこういった遊園地が大好きなんでしょうねな本人は隠しているつもりだからそっとしといてやろうじゃないか。 昼ご飯も食べてないしすっごくお腹減ったいいですね私もいささかお腹が減ってまいて腹が減っては行きはできないという俺も同行させてもらうとしような確かにそうだなと俺はひとまず事務所に向かうわ 僕はちょっと下船一応隠俺はランドの情報を集めるために中を探索してくるああ俺に気を使ってんだな